はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻正院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー。まだまだ暑い日が続いてですね。あの僕はかなりですね汗かきでですねあのベタベタベタベタしてまあよく湿気がきついとですねあのベタベタベタベタしてですね顔がテカテカになるんでねあのすごくご気を使ってですねあのウェットティッシュで拭いたりとかですねティッシュでポポポポってやってみたりするんですけどもね。 どうしても時間が経つとテッカテカになるんでねあのこの動画撮る前はね必ずこうタオルでこう顔を拭くかティッシュとかなんかこうウェットティッシュとかなんか拭いてから、まあ、基本的に出るようにやってますもうテッカテカで、ね、こうカメラで撮ってるでしょあのパソコンで撮ってるので余計にですねこうテっかてが目立つんですねそれがすごく気になってですねあの動画を撮る前はいつも気にしてるという僕ですねはいやっていきたいと思いますで前回ですね雑魚と神経痛の話をさせていただいて まあ、その座骨神経っていうのは、まあ、あの腰からまあ足の方まで流れていく神経大きい神経になるんですけどもその座骨神経っていうのが僧、ま、腓、あ、骨神経っていうのになって線腓骨心腓骨神経っていうのになりますでこの座骨神経2っていうのにあのまあ足のしびれっていうのが、まあ、あよくこうセットで入ってくるんですけども その足ののしびれを取るのにです、ね、どうしてもこの雑骨神経痛っていうと全て腰が悪いっていう風に思われている方が多いんですけどいくら腰を揉んでもです、ね、あのその足のしびれっていうのは取れないんですね、えー、じゃあ何が悪いのかっていうと結局その雑骨神経のラインでそのただただ足の部分でその雑骨神経っていうのは圧迫 髪骨神経のラインのその線肥骨神経っていうのを圧迫してただただ足のしびれになっているてケースがすごく多いんですねなのでいくらこじでも飲んでも治らないっていう場合はその足の部分ですね足の部分で変化する部分があればそこを治療してあげればしびれが取れるとでこの線肥骨神経っていうのは腸肥骨筋っていう部分ですね前回お伝えさせていただいた腸肥骨筋っていう筋肉が硬くなることによってその線肥骨神経を圧迫してしびれ痛みが起こっていると そこを緩めてあげればただただ簡単にしびれが取れるということなんですね。まああの引っかかる人と引っかからない人がいるのでえ引っかかる人はぜひやっていただければなとただですねその引っかからないこれで痛みしびれが変わらないっていう方でもですねただあのそのラインですね坐骨神経のラインで あの足 の, このひ骨の部分ですね腸ひ骨筋っていう部分をしっかり緩めてあげることによって太ももの痛みが取れたりとかお尻の痛みがあ緩和したりとかっていうケースもすごく多いのであのぜひやっていただければなと思います、はい、で場所なんですけども、まあ、前回お伝えさせていただいてまたもう一度ですねあのまだ見てない方は僕の動画をもう一度見ていただきたいなと思うんですけどもまずその場所と一回今日は押さえ方ですねっていうのをお伝えしようと思います。はい はい、でですねえっとですねこの足の側面ですねこの足の側面、えー、足首と、まあ、あまあこう見ていただいて側面ですねこの膝がこう屈曲、えー、山なりになっていると思うんですけどもこの膝のああじゃないごめんなさい太もも太ももでもないごめんなさいふくらはぎかた、えー、い部の真横をですねこういうふうに全体的に触れていっていただくと 明らかにですね、こう出っ張ってる骨ですね。最初にこの指先にこう当たる骨、全体的に触っていってもらっても明らかにですね、出っ張ってる骨があると思います。これが飛骨なんですね。飛骨、飛骨、飛、えー、骨ですね。で、ここのま頂点ですね。一番出っ張ってる頂点から指を一本分下に下がったちょっと溝みたいになってるんですね。この飛骨っていう部分の真下を触るとこの溝みたいな感じでペコーっと凹むんですね。 これがですね、この腸腓骨筋っていう筋肉のトリガーポイント最もここで神経を抑えやすい部分になってるんですねなので、えー、実際にですねここをですねあのこっちの内側方向ですね真内内側方向にくっと圧迫を加えてもらいますここをこのペコってへこむこの一番出っ張ってるところから1本指1本分下がってもらってペコってへこんでる部分に対してこっち方向ですね この真内側方向にぐっと押さえていただいて今度その押さえたまま少し上に上げてもらいますぐっと押さえて少し上にキュッと上げますえー、ま真横方向に押さえてもらって少し上に上げるただ上に上げるって言ってもですねこうなるとこうなると意味がないのでここをしっかり捉えたまま少し上に上げてあげるんですねグッと。 でそうすることによってです、ね、しびれ、この時点でしっかり抑えられたらです、ね、あのしびれが緩和するという方、えー い, らっしゃま、いらっしゃいますこの、これでいらっしゃいます。なのでもしこれでしびれが変わる場合はそのままですね30秒から1分間、この捉えたものをですねあの手を指を離さないでこのまま少し振動を与えてあげます、こういう感じ で, でこのまま30秒から1分間マッサージを加えてあげます。 でもしですね、これでしびれがきつくなるとかですね、えー、余計きつく痛みがしんどいっていう場合は、あすぐ中止していただいて結構です。ただですね、これでもし痛みが減る、しびれが減るっていう方は、もしくは何も変わらない人も、そのまま一回やってみてください、こうやって。やってみてもらって、 あの他の痛みですね、ここだと、ですねひ骨っていう部分だと、この太ももの痛みが取れるケースもありまして、お尻の痛みが取れるケース、足のしびれですね、先のしびれが取れるケースもありますので、えー、ぜひです、ね、ここ、しっかり一度捉えていただいて、あーマッサージした結果、どう変化するのかっていうのを一度試していただければなと思います。ははいいい本本日は以上ですね、えー、動画をごご覧たただき本当にありがとうございました